です勝者には5万円の賞金が与えられますよし2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するのでぜひ最後までご視聴両選手の応援をお願いします、ね、フレーズ3ホール終わりまして鈴ずねっちが1ポイントりのちゃんが2ポイント、はい、なかなかやっぱねりのちゃん結構ダーディーがあるからおっかないところもあるけどまあなんとかね今のところ1ポイント差で<笑>普通に私はもっといけって感じでいっちがいいですか そう思いますいやそんなことないですもうあんまヨークは出さないほうがいい<笑><笑>そのスタイルを貫、ね、な人しかな結構よくもっとやる気出すよって言われるんですけどえー、るそんな誰に言われるの<笑>いやなんかあの店に回ってる人になんか あんまりなんかバーディーとか、パーとか取っても、みつくなさそうだから。えー、もっと横べよ、いけないわみたいな。<タッ>よっしゃーみたいなやつが。<笑><笑>どうなんだろう。そうですね、違うなんか、アグレッシブになるかもしれない、毎回です ね, <笑><笑>よね。よっしゃ、みた運用表現して、バーディ ー, ー, てーなんですよ、踊っちゃっていいよ。バーディー取ったら、踊ってない。ま<笑>あ、えー、まずラジオります、<笑>先に。<笑>頑張ります。はい。<笑> いちゃ う, ですね、うん。<笑><ー><笑> バンカーによって小顔処に行きます。 おーえー、アイスでーすでうわ、えー、なんか普通にねアヤベイバンカーの方がいいいいかかもしれない<笑>うでも高とするで意外アヤベイだったらちょっと待って。うん おー、ーナイススですガ<笑><笑><笑><笑>ガッッツツポポズズかこれはめ<笑><笑><笑>っちゃ近い。 なんいけないいこれ絶対た、うんうん、<笑>入るよそれ <音楽>ナイスバーリーです。やっちゃ。いきなりバーリー来ましたね。嬉しい。<笑>いや本当はないしめっちゃ嬉しいですけど、いやなんか。 恥ずかしい。<笑>あんまりこう表には出さないじゃん、叫ぶスポーツじゃないからさ。どう思ってんのかなと思って。切り替え、一ほら、き<笑>。ああ、な、もう、前のことは忘れて。るんだ、なんならもう、ワンショットごと、ワンショットごとで。ああ、急入こん、ていきます、私は。なるほど、ね、今日みたいに、相手がいるときはどうなんですか。バーディーパッドを、外せと思うのか。 いや、もう入るなって思ってます。あの<笑>、うん、これ入るなって。これは入るから、私が入れなきゃなって思っても、もう入るだろうなっていう。だから、私がパーだった瞬間、ああ、負けるなって思ってました。みんな優しいんだ。 多分、ね、そう思っても、入んなきゃいいなってずっと思うタイプですねそう、なんかこう、入るな入るなって言ったら、自分が入んなかったりす る, りするああ、なるね入るな入るななっちゃうかもしれないそうか。自分が頑張れることしかできないそうだって、相手に攻撃できない、って。そのパンチするだけできないだからだ、ね、バーディー取った時は自分が自分がバーディー取った時は、嬉しいですね心の中でガッツポーズ えー、もうななんら普通にガポジショ<笑><ほ><笑>心以上<笑>でいいいッさっきのバーディ<笑><笑> ー, ー, <笑>ーダンスしてる。 内緒おはようございい、ね、やおます。 ですうまっまっ、うん、あさっきのバーディーデナ大フを踊ろう。 ね、うん〜おはようございします。安定してるな<笑> バーーディージャンスのの練習ちゃん、推奨るよねやっぱ足ドタバタできないからそうそうそう上半身だけで。グリーン傷つけたいけないいなから、うんうんうん ねできないけど上だけでこううん<笑><元気><笑><笑>あっ、やばいやばいい、でしう おナイスショット77秒で12度できます。はい し単にれで OB ではい。 っっちわせるる結構、と思ったんだけどゃもうちょっとね。 でですってすボす、はい、次頑張ろう<笑>い や, ーなんボ で, すいやでもナイスパット。<笑> 残り3ホールああ、バーディーを取るしかない勝つためには前の3ホールはスズネッチがバーディー取ってまた1ポイントリードパーがないんですよ私パーのところ全部かぶっちゃってるんですよあ残り3ホールはパー4パー3パー5、うん、で最終ホールはダブルアップのチャンスがあるんで は最後はまあどこかかかを抑えてっててっっっっっっ感じじででですすねねそそんだだら<笑>とてないんじゃないなってなとといいいいもも私も、ね、そうそう私がバーディー取れればうう同スコアだだだたたたらししイイイググルルるポイントですよ、ね、イグルちみょわ<笑>、うん、逆にここのセカンド入るかもしれないです。ポポイント こ<笑>こでも入っても意味ない、ダブルアップ。あ、そっか。え、でも五ポイントですよ、結構。<笑>ダブルアップの時にやったじゃん、ポイントで。<笑>そっか。そ<笑>物<笑>狙い。オーブ狙いで行くしかないじゃない。九<笑>番ホールに投ければ。<笑>もうさ、社員のいいさ、最終ホールにかけてるよね。まあ、しょうがないですよ。<笑>